こんにちは、海のひとときです夏に入り堤防や釣り場が混み合うことが多く水中映像がなかなか撮れません最近木づりに行ってきました水中映像は撮れなかったのですが撮っておきの方法を一つ見つけたのでそちらを紹介したいと思います 今から少し市販の仕掛けを改造してみたいと思います。この仕掛けです。一番上にスナップがついていて、で合計が140センチなんだけど、えー、ここから7センチ、まあ、10センチほどで針が2本ついている仕掛けを少しちょっと変えて作ってみます。 まずはじめにスナップ一番上のスナップはそのままつけっぱなしにして途中について針もこのままでいいと思います一番下にあるこの針を取っちゃいますそしたら今切ったところこの部分ですねこの部分にサルカンをつけてます この上のサルカンから一番初めに来る針までの間にまあ1個かな2個かなちょっと針をつけてみますこの上の部分は、えー、普通に道糸とつなげてもらって一番下に当たるサルカンのところにえー サオと適合する重りの負荷をつけてであって1歩目。 磯芽がなかなかつけれないよっていうときはこのように砂を少し手につけて磯芽を持ってからってしっかり磯芽を直接砂につけちゃうと夏場とかだとどうしても熱くて磯芽がやけど状態になっうので。 極力自分でこう砂を手につけてで、少し、まああのー、まあ熱がほぼないと思うんですけどそれをこう気持ち払った状態で染めに触って染めをつけてあげるそうすると全然滑らずにスムーズにスタン作れますでは投げてからどのように動かしていけばいいのかっていうのをちょっとポイントを押さえながらします まず、えー、一番下におもりがついていてその上に、えー、今回は針が3つ磯目が3つついてる状態なので、えっと、この仕掛けはどちらかというと磯目を動かしてあげるおも、えー、りを動かさずに針だけを動かすような形で釣りをしておきますまず少しこうテンションを張ってあげてでなるべく、えー、水平じゃなくてもいいんですけど 15, 15度ぐらい。 の角度で、えー、重りがそこに着いた状態で、ちょんちょんちょんちょんちょんとこのように仕掛けを振ってあげます。そうすると、えー、重りが動いてなくて止まった状態で針がこういう風に多分ぐるぐる回ってるか。上下に動いてるかなんですけど、そうすると餌が自ず と, と動いてるように感じるので、えー、質がその瞬間にこうバイトしてきたりとか。 まあ、そのバイトするためのアピールになったりしますでなぜ竿をこう立てないかっていうのは竿を立てすぎちゃうとテンションが張りすぎちゃってキスがこうエにこう食いついてくる瞬間にあのテンションで離れてしまったりとか引っ張られちゃって、えー、と向こう係もあることはあるんですけどどちらかというとちょっとこう下に下げながらピシッとテンションを張るわけじゃなくてちょっと気持ち緩めた状態 にしてあげるとキスがこ う, なんだろうな余裕を持ってしっかり食べれるようになっているのかなっていうのをなんとなくイメージして今やってますでちょんちょんちょんちょん動かして少し竿を下げて気持ち緩めるで竿先で当たりは十分取れるのでこの状態で少し待ってまあ10秒ぐらい 待っててあげて特段当たりがなければまた同じようにちょっと引っ張ってで糸を張った状態で揺らしてあげる。で少し下げる。 だったらおもりが一番下についてるのでなるべく海底にぶつけちゃって魚がこうバレちゃう可能性もあるので極力竿を立ててあまり速すぎずにですけどちょっと急ぎながら巻いた方が魚がバレずにあのちゃんとランディングができるかと思いますあなんか今日違うなシャリコだー 君だったのね、ずっと当たってたのは。君かー。ふぐでしたー。 来ました後ろにすです木鶴の市販の仕掛けや自作の仕掛けで試してみたところなかなか超過が伸びず試しにカワハギ鶴の仕掛けを投げてみたところそこにキスがかかったので今回この仕掛けとして代用を作ってみました結果的にはキスが2。 えー、バラシが4下道としてはフグが3シャルコが4と長歌としては非常に良かったと思いますまたキャストするたびに当たりや餌が取られることは非常に多かったのでこの仕掛けを楽しめる価値はありそうです来週は非常に面白い 水中映像が撮れたので、ぜひ楽しみに待っていてください。では、今回もご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録、高評価のほどお願いいたします。